もう ち, ちょっと気分先のいいね、お正月作ったちっちゃくて見えなかったと思うんで、一瞬登場だったので、こ<笑><笑>敵ね、なお正月、皆さん迎えられるようにとね、はい。では、定番曲となっております。最後に、ね ほいさっとね。<音楽><音楽><音楽><音楽> うはいあありりががととううごござざいいいいままししたたはい、それではあの少しお時間はきますけども一時間。